の特別警戒の目的は江戸市民に犯罪への警戒を呼びかけるとともにそしておつーちゃんいや局長を敬い自身を捉える術を習らえすいすません局長私の教育が行き届かないばかりにねい や, いやもう寺門さんこいつが今日のスケジュールでさあはいちょっとあなたたちいい加減にしてよもう今日は暴力禁止その腰のものも外して刀は武士の魂 すいませんでした、局長俺が何も考えずにお父ちゃんをお呼びしたと思うのか今では江戸でも屈指のアイドルに返り咲いた不死鳥のようなアイドルなんだぞ局中ハット指導に背くまじきことこれを犯した者切腹ということで今日からこれでいきましょうが焼き<笑>今日一日くらい我慢しや醤油一をリットル飲んで死ね土方この野郎親しみやすさのあるマスコット的キャラが必要だと思うので<笑>こっちこっち 新選組マスコットキャラ、まことちゃんよく見てみろなかなかキモか<笑>いやー、局長の人気はさすがでさみんなどうもありがとう、キビユンコーーーありがとういやー、さすがでさ、局長てめえ何をずーちゃんといたずいてんだてあれ さっきまでの上半身は。ああ、やっちゃったよ。やっちゃった。だめ。なぜかあんな森の中で人間が出てくるとは思わないも。まことちゃん、こっち、早く早く。今寺子屋の集団下校、まことちゃんの出番よ。待て、おい、逆。まことちゃん、そこで逆。やばい、あ、死体落ちた。いいね。死体がそのままでいい。置いてけ、余計怖くなるだけだよ。死体は言って言ってんだろうが。<笑>おい、何してんだって。 うっけおしい局長いましたあそこにその証拠に我らは奴らの前からさやすく一日局長を拉致することに成功したこの世界は腐りきっているこれを我らで変えようではないか見調べというより拷問だったものな話をややこしくするじゃねえすいませんもう一回大きい声でお願いしますみんな<笑>局長どうでもいいからそんなこと完全にテロリストの言いなりです マジですか。仕方ねえロケットバーンコクチョがカレーの国に逃げた、うん、おかゆはどうだいマコ、ま、ちゃん、あとは俺たちで何とかするから。そう思いがねえ。お い, おいお、カレー用意しろ。行ったらマコ、ま、ちゃんはお前らのイメージマスコットだ。できなけば、本ンの代わりにこの女が死ぬだけだ。あれ、届けに来ました。何だお前バイトでマスコットやってました。 局長、何やってんですか、うん、冗談やめてください天を抜けお前らたとえ俺の屍を超えてもはぁ、すいませーん。し、うんすけ、うんうん、拙者らの野望も容易には果たせぬぞ、これは。そりゃあ、イグー拙者もいい曲が。 ちょっとヘビーだというわけで、罪にも金も奪われてしまった気に慰めてほしいのか優しい言葉をかけてほしいのか違うよ、銀ちゃん、罵倒よ金ならあるで、依頼ないよ切り替え早奪われた罪にじゃナシオナル製の特殊鉱物より抽出された物質で作られたこれ一本で宇宙戦艦の動力すべてを賄える優れもんじゃえ、どったって広いんだ これは砂浜から特定の砂粒を見つけ出すようなもんだぜ困った時はこれを使うぜよこれはあった結婚式 や, や, やめてやめてってば金時何度も言わせんじゃねえよお乾電池知らんない感情は物につけとくけ<笑>ガンガン<笑>飲め飲めうるるるるれができたら苦労はせんぜよなあ、金時<笑>いません分かってろ<笑>あなってんだから引っ込んでよ お俺様かさあ、どうする気に一歩でも動けば何やってんのおめえまたは青き商紹介先ほどは失礼いたしましたすいませんお忙しい中、うん、で何かよ、はい、その名は悪の組織でこれがその何とかいうやつのアジトゲンじゃとフフフフフ 前回のリッシュをつけてて返してやるわー、えー、っとこれが何だか耳の毛のいい決まったまちっ実感やっただろれは かこれは一本取られたようじゃのう<笑>ネオアームストロング・サイクロン・ジハット・アームストロング砲発射日本座標ッチ全員無事ですどうやら間に合ったようじゃらの大義を阻む者は何人たりとも許さんぜよ攻撃だ撃て撃てどこに隠してあるか本当のこと言わなきゃな話ですねその間に誰かが持ち去って急げ何を おんしゃらの金もわしらの罪にも見つからなかったぜとぼても無駄ぜよ金がなくなってもおまんらには保険がおりるそこまで言うなら証拠があるだろう証拠う全部お見通しだよバカ今回は世話になったのお了承結婚してくれノーセンキュー恋と失礼 さつら小太郎殿とお見受けする犬は犬でも血に飢えた狂犬といったところか貴様その方のおい何の騒ぎでまた死体が上がったらしいよ<笑>何なんだよ何しに来たんだよこの人怖えよ観察力が足りねえんだよお前はコーヒーですおいなんで全然変わらないじゃねえか<笑>エリザベス 武士は質素で素朴なものを食していればよい体だけじゃなく心まで堕落してしまうぞずよたず、うん、よろずよろずよろずよろずよろずよろずよろず なんだって馬鹿、うん、どうせ聞こえねえでない、うん、それにしても配当霊のご時世に刀鍛冶とはいろいろ大変そうですね紅桜は江戸一番の刀将と歌われた親父の神鉄が打った刀でその刀身は夜桜のごとく怪しく美しいなぜなら紅桜を打った父が一ヶ月後にぽっくり死んだのを皮切りに紅桜が災いを呼び起こす前に何とぞよろしくお願いお兄ちゃんあの ー, あーバカよ エリザベス桂さんのためにできることは何だええー、な。話せよ。ミンチにすんぞ。しませんシパチー私はサダハルトをいろいろ探してみるある。いやいや、通販で用途を変える時代だからな。いろいろ質屋もあったがどこにもなくてな。近頃ここいらで辻斬りが流行ってんのは知ってるかいそいつの持っている刀が刀というより生き物みたいだった。エリザベス先輩 焼ききそばパン買ってきましたでもやっぱり無茶じゃないっすかね辻斬りに直接カズラさんのこと聞くなんてうたよどっちが前だか後ろだかわからん体してるくせに辻斬りが出るから危ないよはっエリザベスどっかで見たスラジャーネガギザこのなめらかな髪まるで女のようななあ、ニザクラよにいがいても踊り Oh! <laughs> 長くなかったらね。